あのね、人権とか童話に関係するイベントにパネル展っていうのがあるんですよあの展示会場みたいなところでこういう大きな、ね、紙に何か印刷してそれをなんか額縁に入れてで壁に並べてで来た人が見るっていうね本当に全く意味の分かんないイベントがあるんですまあ人権だの童話って言ってね展示するもんなんて大してないんでそういうことをやるしかないんだと思うけどそんなただ紙に印刷してあるのを見せたいんだったら なんか新聞にでも挟んでね、チラシと一緒に配ればと思うんだけども、未だにこういうね、税金の無駄遣いがされている、でもまあさすがにね、コロナでそういうイベントもやりにくくなったから、こういうのがね、最近はインターネットでこう掲載されて、こう各地のね、自治体なんかでね、見れたりするんだけども、これは島根県人権啓発推進センターで、また変なパネルがあるって教えてもらったんだけども。 これね風習、慣習に対する意識、いろいろ書いてあるんだけども、まあ要約するとね、六葉、タイアン・トモだとか、そういうのは迷信であって、そういうのにね、昔から言われているからって言って、同調しようとする意識がです、ね、でこのブラック差別とね、実は関係してるんだみたいな言い方をされてるんだけども、この六葉はブラック差別と関係してるっていうのはね、いやそういう話じゃなくて、もっと話はシンプルにね、誰がやったかっていうのも分かってるんですよ。 2005年、そのぐらいだったと思うんだけども、ブラック解放同盟滋賀県連合会の丸本戦後って、まあ、当時の書記長が、あの公務員の、ね、手帳にカレンダーがあって、そこに対案とか共引きとか書いてあるのに、それになんか差別につながるとか言ってね、こういう感じのこじ性でいちゃもんつけたっていうのが始まりです。 あれこれ理屈こねてるけども、別に六葉って部落差別は何の関係もないです。だからむしろこれ間違ったことを教えてるし、こういうパネルが税金で作られるってこと自体がやっぱり同話部落の闇なんですよ。こういうのが嫌だし、おかしいって思うから、やっぱりいつまで経ってもなくならないんですよ、問題が。 でこの六曜についてはね、いちゃもんが出てきた当時、僕もね、いや、じゃあ七曜はどうなんだって言った ん, だ言ったんですよ、七曜月、火、水、木、金、土、日、これなんて盛大に使われてるでしょ、で日曜日が休みっていうのもね、いや、別に法律で決まってるわけじゃないですからね、労働基準法だと、確か週に最低1回休みを入れるんだけども、日曜日じゃないといけないとは書いてないんです、だから日曜日に休むっていうのも、慣習に過ぎないし、まあ、ある意味、同調圧力というか、迷信というか、そういうものなんだけども。 じゃあなんで六葉だけやり玉にあげるんだって言ったらねそんなんあの何も答えられないわけですよいやなんか七曜はねあの社会に浸透してるんだからいいんだみたいなこと言ってるけどじゃあじゃあねそのブラック差別も社会に浸透してたらじゃあいいのかっていう話になるでしょ、うん、だから完全にこれはおかしないちゃもんでしかないんですってこういうのがねいつまでも通用するかって言ったらね確かあの宮津市だったから京都の宮津市そこでねなんか あの総師の清めしをは差別だみたいなことをね、市の候補に載せたらね、なんか市民からものすごい抗議が殺到したっていうことがありましたね、うん、そもそもそんな宗教的な行為に関してね、どうしろこうしようって行政が言うのはおかしいじゃないかって、それ、信教の自由の侵害でしょって、普通にっていうふうに言われて、それで宮津市が撤回したなんていう話もあったんですよね。この役所に対してね、ボロクソに文句言わないと、こういうこともやめようってうことにならないのかなと思うんですよね。 だからこういうパネルについては、結局、背景はブラック解放同盟滋賀県連の丸本千悟所持長、その人が原因だっていうことだけ覚えてください、だから、六葉だったら迷信だとかね、そういうことを思い浮かべるんじゃなくて、ブラック解放同盟滋賀県連が最初にいちゃもんつけたんだっていうふうに、これ、覚えてください。ということで、今日のの啓発動画でした。